えー、豆盆栽愛好家でこれからもう衝撃を受けて、はいはい、豆盆栽を今作ろうとです、ね、え考えてるところですね。うん、で前にあの、えー、とこれは赤松の、えー、とフェスで買ったやつですね、うん、で日野さん買いそうって言った、えー、いわゆる「昼間なんとか流」みたいなやつを言った形に一回作ってるはずなんで、はい、多分これ動画残ってますね。はい そ れ, をまたそれをねまたねぎゅっと縮めたんですね、うん、こちっちゃく。というこんなこれは赤松ですね、はい、こんな面白い形なりできましたってこれ一つ作ったやつそれと昨日ですね地元の盆栽会で後で画像出ると思うんですけど、はい、多分2 0ンチから2 5ンチぐらいのみんなまっすぐな五葉松で文人作ろうと思って買ってきてたんですけど、はいまあ、その後これを作られた作者の方と。 会長さんと話しててなんかいつぐるぐるぐるぐるちっちゃく作りたくなっちゃってこんなふうに作ったと正面でもいいんですけどねこんな小さいやつを作ったり畳み込んだと畳み込んだ、はい、でこれはね県外風のやつですかね県外風というか。 こうね<笑>もうどうなってるかわ か, か, かんないですけどねぐちゃぐちゃに曲げて、うんまあ、こんなふうに曲げたっていうところこれ、えー、と比べてもちっちゃいですもんねいやだからすごいですよこれほんとにすごいで す, ごい す, ごいすごいそうなんですよだからこれでもそこまでいかないんでもっとね本当は締めなきゃいけない、まあ、これなんか植え替したらね多分足元もうちょっと出てくるんで、うん、もう一回曲げなきゃいけないと思うんですけ ど, なるほど、まあ、こっちの話は置いといて、はいまあ、小さく作りたいなっていうことで これはかんちゃんが、えー、と刺し木をした木だっていうことですね。で、これをちっちゃくできるかということで、ちょっと今日はチャレンジしてみようと思います。うん、だから目標がこのこれですよね。そうですね。まあ、五センチですよね。こあれ作れるのかなって感じですよね。<笑>ですよね。この辺をちょっとチャレンジしてみようかな。はい。まだこれちょっとかんちゃんお金払ってないんですけど<笑><笑>えっと、まずは剪定してですね。えっ、ー、と、ちょっと葉っぱを少し抜いていこうと思います。うん、まあ、剪定はちょっと長いやつからですね。はい、抜いていっちゃいます。 イメージとしてはですねこっちがちょっと太い気がするんですが枝の位置からするとこっちが芯になってくると思うんで、うんえー、針金をこっちに巻いてこっちはぐるぐるぐる畳み込んで芯を作るとでこっちはまあできるだけ曲をつけながらまあ差し枝風に作っていくという感じではいやっていこうと思います。これでいいかな裏枝枝ここれれでで作りりまますすかかかかねねが、まあ、いるののどうももあよ出てんのかな 上に巻いてるような感じなはいはいぐるぐる巻いてとかはあんまりそこまで幹 も, もこれ畳み込んでますよねたたんでますたんでますで太ってくっついてみたいなそうですね折って3年目って言ってましたから折って3年ええー、で昨日もねちょうどあその会でお話しする機会があったんですけど、はい、やっぱり1年目か2年目ぐらいで鉢上げするんだそうですねええーはい、と剪定を えー、とここら辺で い, いともうん切らいかてううして根が出てるちっ上向るゃ掃除して針金かけて潰、うんね、して。はい そうですねただ潰すのをねどういう格好にするかって潰しながら考えていくんでこっちが今上にありますけどねじってるうちに下いっちゃったりとかすると思うんで、はい、とりあえず針金をかけやすいように先手だけでしといて最後もう一回仕上げるようになるよ、うん、と思いますね。こ、う、こ、んはい、こういういい枝股の分かれのところですねそこだけ綺麗にしておいて あそうですね。針金外せなきゃいけないですもんね。ああまあ、そうですね。あの針金はまずかけたときに、そこで限界っていうところは多分ぶつかっちゃってあると思いますね。耳、ね、芽, 芽, 芽生えちゃいましたね。ちょっとね。えミニ盆栽。耳、っていうか 豆, 豆ですよね。ああ、そう、それで浜野会長がこれを作られた方。絶賛しててね。あの、これはもう趣味でやってる方だって、プロだったらこんな一生懸命できないって。ここってかですねね、そうそうそうそう、喜んでましたね。 普通ですと針金を後ろに持ってってですねこうやってぐるぐるとさっき言ったかもしれないんですけどそうするとここはなんていうのかなここがこう右にぐるっとねじれてるんでそれをそのままこう回転していくと右回転右回転でぐるぐるいっちゃうんであえてですねここはここは右に回ってるんでえそれとここは先ほど裏枝って言ったうんとどれだっけなこれか。 これが前に来ちゃうんですよね裏枝がそれなんで一旦ここはですねこっち行ってここまで右行くんですけどここから左回転でちょっと作っていこうと思いますだから正面に、ね、針金入ってきちゃうんですけどとりあえず、えーまあ、木作りなんで、えー、見た目よりも形を作る方を優先してということで正面針金入れてこっちが左回転こっちが右回転かはい、はい、ちょっとそんな風に作ってみたいと思います、はい、えっ、ー、と 2.5mm ですねアルミ線で。はい ここでいいかな。うん、はい。ためるかっていうんですよ ね, ね。これをこのサイズまででき る, るかなと思ってる、ね、本当にこれ匠の技ですね。匠ですよねこ。これの難しさが。うん。やっててわ、ね、かります。ねだからこれ作ったって言ってもやっぱいかないんですよそこまで。全然大きさね。うん。いかないいかない。こんだけ畳んでもいかないんで。でもこっちの方が古いですもんね。ふいふいふい。 いいもう、ま、もうワンランク下ですよね、うん、大きさ的にはだかこれを最初見たときに僕もちゃんとリアクション取れたんで盆栽、うんうんうん、知識がついてきたのかもしれないあ<笑>あよく分かりまさんそうですジガジュさんあれはね今まで見てこなかった世界ですよね目覚めた昼間さん目覚めた昼間豆盆栽もうなんかこういうちっちゃいのばっかり作ってますからねあそうですかうん うん、そうそうだから昨のの展示会もねちっちゃいやつどうやったらちっちゃくなるかなって雑巾とかもね買ってきたんですけど、えーはい、盆栽何十年もやってても<笑>まだね、まあ、こうやって発見があるん、うん、新しい世界を知ったっていうことですよね、えー、まあ知ってはいたんだけどまあ共感したっていうんですかね、うん、その中でも最高峰というか、ねうん、そうですね太くて高いみたいなねいわゆるミニ盆栽の旧品みたいな、はいはい、そうですね これがねやっぱすごいのはこれでちゃんと作って持ち込んでるっていう話、うん、のがすごくては私はこれでしばらく作ってやっぱり太らせるつもりなんですけど、はい、怖いですもんねこれに入れるのがね。まあでねうん、うんなねあ でこうやってねあの作って火を上げて太らしてで鉢上げて一、ね、ワンシーズンで枯れちゃったなんて言ったらやっぱりがっかりしちゃうんで、うんうん、でもあるあるですよねありますよね、うん、十分ありえますよねこの小さい鉢でやられてるって今小さいのねやってる方いっぱいいるんですけど皆さんすごいなぁと思いますよねやっぱりね形、うん、はねもう今の段階だと想像つかないんで曲げながらですね、えー、っと形を。 考えていくと、はい、現時点ではもう、えー、とこれはこっちに巻いていくよこれはこっちに巻いていくよっていうことですので、はい、そうするとまずこの辺を一発ギュッと曲げてこの辺も曲げてもっと曲げたいな大丈夫ですね 上はね手繰りますけどこれは多分こんな形でちょっと割れてきましたけどここで曲げればいいんですけどねここをもうちょっと寄せたいんでと針金を持ってですねもっとグーッとあれを確認しながら撮影が大変なこれあ<笑><笑>動くと全部見えなくなるくっつけたいなこれ元からグーッと、うん、で, で外に開いてですねっと <笑>簡単に曲がると怖いなどうなってるかよくわからなくなってきたけど、ね、さあじゃああとはこっちですね一旦これ辺でこう曲げといてここから後ろにパズルやってるみたいですね ちこ れ, もこ れ, これなんか不思議なのは二股のこういうところの間からこう二股のところの間から一本出ててそれから葉が出てるじゃないです か, <笑>あこれってな か, か根なのかそうあこれ、ね、そう枝をたたんでそういうふうにしてるのか曲がったところうででここなって、えー、ここぐらいで。 出てるじゃないですか<笑>片手じゃそれしかできない芽、ね、なのか枝なのかわかんないですよ、ね、そうですね<笑>変な指になっちゃった変な変な<笑>ま あ, あ商品盆栽にいろいろと輪が広がったですね我が 商品盆栽の輪 が, あ輪 が, 広, が, る輪が広がってる、うんうん。商品とまた違うのかなという人いるんでしょうねこれでねあの。ちょっと前に 畳み込んだ木に、それを畳み込むのは自然じゃありませんっていうんですけど、山木の方がよっぽどすごいのあるよっていま山木の方が自然じゃないですよね人間の手で作った曲げよりももっとすごいのいっぱいありますよねそうでももすね、ぐっちゃぐちゃありますもんね人間の手でできないですよねそうですよね、本当あれ取りたいんですけどね、ちょっと取れないぐらい今日すごい心拍があって、すごい気があって、人生かけて買う 木なんですよね。うん、私の前盆栽、えー、<笑>を売っても買えないぐらいの心拍だったんでちょっと諦めましたけどぜひ見せたいというかねご披露したいんですけどねこれ、うん、ぐらいの素晴らしい木ですね。あある方はそそうです、ね、そうででですすすす。ねね。ね。多分まままだりりりよ人生かけるつもりで見に来てくる<笑>、はい <笑>ちょっとこれがよくわからなくなっちゃったですね。<笑>でも、なんかちっちゃくなった感じしますね。そうですね。この二つをね、抑えたいんですけどね。どうなんですか。手手応えとして。まあ、手応えいいんじゃないですかね。多分割れてないと思いますね。これだけ畳みたいんだけどな、うんうん。も針金かけらんないですね。零点、零点五ミリの。零点五ミ<笑>針金使えばいたいですか。<笑>そう、そう、そうですね。豆本さんやる人の必需品じゃないですか。えー、そうなんですかね。零点五ミリね。あ、昨日もその話を。 うん、その方にしたら笑ってくれましたね。矢島さん捕まってましたよ。あ、そうですか。さすが。とりあえずこんなになりました。もうちょっとアコを弾いてもらえますか。センサー、この八の八のアコです。そうそう<笑>でもえ、なんとなくなんとなくポイですね。ポイですかね。タバコでも下の手。どうでしょう。大きさ的に。まだちょっと。 まだちょっと、横幅、横幅ですか、ね、しええ、横幅、あ、横幅ね、あ、それはね、まだもう一回、ち、縮みます。これで、少しね、あの、取らせるんで、枝葉残しといて、で、そのうち、うん、あの、内側。うん、取ったされて、内側のやつは枯れていくと思うんで、そしたら、また、少し、さっぱりすると思うんで。うん、この下向いてるやつとか、枯れますもんね。うん、と思いますね、はい、ねこれ辺もね、ぐちゃぐちゃしてるんで、うん、とりあえず、主要な枝のこの芯と、うん、えっ、ー、と、この挿し枝と言われる。 これこののの辺辺見見見えええますかかねな、ね<笑>ここね、ないか全然見えない込んでますこ れ, ってこれをとねぎゅっと内側に下 向,、ね、下向いて内側に寄せてまた曲げてみたいな感じですね。 でこれで太ってあそうそうそうでちょっとこの辺から見るとこう右がこう曲がってると思うんですよね、うん、でこっちはあの最初に言ったようにこう右回転してるんだけどここから左回転に変わってるんで、うんうん、まあ多分面白い曲になるんじゃないかなと思います、うん、これ右右でいくとね多分グニャグニャってなっちゃうんでちょっと近づきましたかねちょっとっていうかなんか将来こういうふうになるんだよってなんとなく 言えば信じちゃうそうですね。はい、だけどあの最初の状態からどうやってこうなったか全然理解できなかった。<笑>ああ、そうですね。良かった。良かった。良<笑>かった。良かった。よく分かんない。<笑>よく分かんない<笑>かった。どうなったのか。なんか曲がったんですねとりあえず、ね、とにかく曲げて近づけたと。そうで す, ね, う感じですね。はい。ということで将来はこんな風にできるように。 大きさはだいたい一緒です。大きさは、ね、とりあえずね、<笑>とりあえずなんなんちゃってなんちゃってミニで。あじゃあまた続きもんですか。そうですね。これ太らして、えー、針金に取ったところで、で枝をまた懐の枝を取れば、うん、少しずつ成長していくんじゃないですかね。うん、なるほど。ということでマイゴンサイまず第一なんですね。はい。はい、じゃこれもシリーズ化で、はい。シリーズ化です<笑>これもそうですね。みんなね。 うん、本当はね、ね。たたととこ取れればよかっっんんででですすけど、まあ、同じ作業です、ね、みんな葉っぱが縮くるあいいんですよね。葉っっっっっっぱが切てて。てもいいいいいいんんんんんでででですすすすけどね。ね。まままさららししゃううか、か。こちのの動画先なよ。よあ、そたず に、はいえー、と盆栽世界さんが発売するときに、えーまあ、コラボそうです、ね、企画みたいなあコラボ早めに言ってもいいんですもんね で, で編集長がここにまずいま す, よまりますよはい、はい<笑>はいえー。今日はだから12月4日の「盆栽世界1月号」ですよね、はいはい、のコラボ動画を撮って、はい、それの今宣伝動画を撮ってると全般逆になっちゃってますからねということで今回は掲載されるということです い こ, れこれ関係だから枯れるよ。の そ, そういくとね、はい、仕入れに行ったりなんかさうちの知親はよく言ってた。はい カレッキのよ、うん、だからそれほど ね,、うん、ね緩やかな気持ちでその楽さしちゃダメだと、はい、だからギリギリの仕事やれと、はい、岡本太郎と同じことをやらなきゃダメなん だ,、うん、だから岡本太郎はねパリ留学時代にさ、うん、ね2つあったら難 し, 難しい仕事に、ね、没入して選んだと楽な道を選ばなかったと言ってたからねだからそういうのはあなただったらできるかわかんないけど、うん、一般の人だとね、うん ギリギリやっちゃうとね曲げたり曲げたり ね, ねまた戻したりしてね水水やっちゃうんですよだか ら, そ,、ね、だからそういったこともね一、ね、つの、ね、経験だからということをちょっとどっかで言っ、ね、といたほ、ね、うにね、うん、今かわすから必ずギリギリの仕事し、はい、ましたねギリギリの仕事かわすことを恐れない恐れないということですね、はい、じゃないでい今のを作れないとそうですね、そういうことで す, ういうとですはいということでギリギリの仕事をちょっとやってみましたと はい、最後、社長が締めていただきますのひ、ね、と一言、はいはいはいはい、お楽しみください緑になってるか茶色になってるか<笑><笑>ということでちゃんと報告しましょうねじゃ報ねじゃあ一応今日はこれをやったということで、はい、ありがとうございました。